おはようございます朝ですああよく寝たおはよ う, おはよう髪の毛がどうなってるの、私。たしよいしょ あ, あ、いいお天気 ああ。 できた。上だけ着替えた。下はさっきと同じ。<笑>今日はテレカンとちょっと作らなきゃいけない資料が1個あるから頑張ります。よいしょお化粧。化粧もしないとニキビがある。うん、挫折性かな。 体重が増えててさショックはあ、なんで思い当たる節がいっぱいあるんだけど<笑>できた最初髪の毛を乾かしますちなみに私のお化粧パックスはこんな感じ お仕事をいたしますお昼はもうおじやにする<笑> こんな感じいただきますすごい適当ご飯いつもこんな感じうん 对不起 できた唐揚げプレート完成それでは改めまして乾杯いただきますおいしい野菜からだ野菜から人参<笑>うん うん。いいね。うん。人参が美味しい。なんか甘い人参みたいなの買ってみたんだけど、すごい美味しい。 やっぱもも肉で作るから揚げは美味しいうん今日ね締めは決まっててじゃんローソンで見つけた。 例えばね最近ね私ネットフィリックスでいろいろ見たのドラマとかでねおすすめがあったからすごいおすすめが2個あるの見るの私遅いからもう見ましたよってっ方が多いかもしれないんだけど一つがウェンズデーウェンズデーはね3話の後半ぐらいから 面白くなるからちょっと12話は私は12話はねあんま面白くなかったんだけど<笑> 12話は我慢してみてあの3話後半からぐっ面白くなるからあの見てみてほしいまあ面白かった人とかウエンツ で, でもう一個が「舞妓さんちのまかないさん」っていうドラマネットフィリックス限定ドラマなのかな。すごい面白くて もうほっこりするのかわいくてこの2本がねめっちゃ面白くてお酒が進んだまたちょっと面白いの見つけたら言うね<笑>ほらが夕焼けなきれい。 唐揚げって人を幸せにしてくれるよね。美味しい。うん。最高。うん。<笑>前も言ったかもしれないけど。 夕方って一日の中で一番嫌いな時間だなんだけど飲んでると一番幸せな時間に変わってくれる、うんうんうん、こんなのもうペロリだね。早くカラカラを食べたすぎて。 これをものすごいスピードで私食べてるけど。てか、わかった。私、すごいお腹減ってるせいですごい勢いで今食べてるんだけど、これは危ないわ。もう、カラカラウオ食べちゃう唐<笑>から揚げ、カラカラウオ、揚げが幸せじゃないちょっと、カラカラウを作ろう。お酒もちほどなくなったし。 今ねお湯沸くの待ってるからまだまだ時間がかかる乾杯。<笑>うんういしい。 ご飯うん、これ食べるこれ子供の頃にはできなかった食べ方だ<笑>ご飯の合間にお菓子食べる美味、うん、しいこれ美味しいんだよねローソンで売ってるやつ久しぶりに食べた久しぶりにローソンに行ったの一昨日ぐらいこれでカラカラを見つけてで これも買って帰<笑>って。 前食べた時よりなんか辛さがまろやかな気がするか、ね、今日は辛さにだ辛さが大丈夫な体調なのかなよく混ざってないのかな<笑>私もさ辛すぎると食べれないからなんか辛すぎるっていうか辛いもの好きでもダメな辛さってあるじゃないいい感じああ むせたむせた麺が美味しいカラカラ王ってこの麺好きなんだよね美味しい。 ここはあ、<音声>食後のデザート何にしようか悩んでた。<笑> と り, あえずとりあえずこれを食べてチョコにしたいと思うさすがに。杯<笑>。初めて見たチョコなんだけど。 これはなんか上野の1000円でいろいろ入れてくれるところに入ってたこれがさハイボールに合うの<笑>うん、うん、おいしい、うなうなこれ食べてる<笑> こうやってさテレビで美味しいもの見るとさまた食欲が湧いちゃうんだよねもうやめてって感じ。<笑>はあ明日は明日はねいっぱい打ち合わせが入ってるから今日はあんまり酔わないようにしつつちょっとゆっくり飲みたいと思います。<笑> 結局いつもねゆっくり飲んじゃうんだ<笑>でも今日体重増えてたからちょっと気をつけますそんな感じじゃあまた来週失礼